マックスウェル方程式1の例を説明したいと思います。じゃあ、えっと、2つの例を説明したいと思いますが、まずは、1回目は、球乗の中には2つの電荷を置いて、1つは正の電荷と、もう1つは負の電荷になりますが、大きさは一緒にしましょう。じゃあ、まずはその青 が, がプラスになるんですが、赤はマイナスになるんですね。 そして、これがもちろんご存知だと思いますけれども、9プラスマイナス9イコールゼロなので、合計としては、これの電解イコールゼロになるんですね。この球状の中です。そして、これが、さっき の, の作ってたギャウス方程式なんですが、その A の表面の上には、 面積分を取ると、まあ、これが E は磁場なんで、A は先の面積 な, なんですが、それの内積を取ると、これを合計としては0になら な, ならなければなりませんね。で、これがファイがそのフラックスなんですが、そのプラスとマイナスを2つとも囲まれているので、それが合計は0になりますから、 その、磁場のフラックスもゼロにならなければなりません。ならなければなりません。そして、それが、と、全部のところにとしては、これが、電波がゼロになるんですかとのは考えることはあると思うんですけれども、それの答えはノーです。それが、そうにはなりません。なぜかというのは、合計としてはゼロになっているんですが、 あるところには、電波 の, のフラックス が, が, がとプラスになってるんですが、あるところにはマイナスになってるんです。そして、プラスのところには、その、電波のフラックスは球面から出てるんですが、他のところには、そのサインがマイナスになっている と, と、そのフラックスが中に入っていると、出ている部分 と, と入っている部分を合わせて、 プラスマイナスになりますので、合計としてはゼロになります。そして、それ が, が全部 の, のところにはゼロになりませんが、合計としてはゼロになります。そして、エグザンプル2はちょっとやってみましょう。先は、まあ、仮想の球状なんですけれども、今回にはちょっとあの物理的なものを考えましょう。物質としては、こ金属の球 球状になるんですが、でこれが大文字の球がその電荷の大きさなんですね。そして、これが外側 に, にはその電荷をつけるんですが、それがまあ密度 と, としてはあの全てのところを一緒にしましょう。それがまあスムーズに で, であの伸ばしましょう。そして、これが A の点と B の点があるんですが、A の点は、えっと、その金属球の外なんですが、B の点は金属球の中です。そして、外の感じている電波と中の感じている電波にはどうなるんでしょうそして A が外側なんですけれども、A が, がまあ、 仮想球場と、球状としては計算してみましょうあの。同じ距離にしてみましょう。そしてこれが、フラックスがもちろんそれの囲まれている電荷をまとめることになるんですが、それもいつものことなんですが、それが大文字の Q÷、Water、そのエプシロン0。エプシロン0も真空の油電率ですね。 そして、これも計算できるようになるでしょう。そのフラックスが、面積分を取るんですが、それが E.da、それが内積なんですが、その E が、がその電波と A は、よく使っている、面積の一つの粒ですよね。そして、これも、あの、 E の絶対値 4πr 二乗なんですけれども、これが、まあ、さっきの、えっと、一つのところには、Q、お文字の Q の力と一緒になってるんですが、まあ、力じゃなくてフラックスになるんですが、E の絶対値が、こういう表現になるんですね。4πε0r 二乗分のお文字の Q になります。そして、これが、Q は、 中心で集まっているかか、その金属球の外につけているのか、それには変わりはありませんので、それが一緒になってますね。そして、これが、まあ、関係はないんだよね。えっ、ー、と、金属の球の大きさによ る, によると。そして、じゃあ、内部を計算してみましょう。内部の B のところなんですが、外側の球の影響を計算してみましょう。そして、 これが B なんですが、ファイがフラックスでそれと一緒には計算しているんですが、今回にはその B を距離としては中心から距離としての大きさなんですが、その b 級の中には何にも入ってないんですよね。全部の電荷はその外側の金属にありますので、入っている部分が0になるんですね。そしてこれが もう一回計算すると、この方程式を使うと、これもゼロにしなければなりません。そして、これがどういうことですかそれが、金属球の中の電波がゼロになります。そして、それが何も力は感じませんね。そして、これが、例えば、これが、 E マイナスだったらそれは一つの電子なんですが、その一つの電子が何も力は感じません。これが2つのマックスウェルズ方程式1、あるいはガウス方程式の2つの例を説明しました。